皆さんこんにちはスプレーアートでのべろちゃんですこのチャンネルでようこそえ今日の話はあのよく聞かれる質問あの女性日本人の女性からよく聞かれる質問に答えたいと思いますあのメキシコの男性はどんな感じですかってメキシコ人はですねまた優しい人ジェントルメンの人も多いです一番大事なのは家族 特にお母さんは大事本当に大事だからまあお母さんのことに関して何も何もも言わない強い強いですな多分文化なんですけど泣かないとか弱いところを見せない感じで育ってるから大体みん な, なんか男らしいさを見せたい感じです。 なんかデートするときになんかもっとそのエモーションとかよく見せる例えばプレゼントとかよくやるバーラとかあげたりくれたりとか、まあ、み人がそれそれなんだけど、まあ、ほとんどがダンスのも好きだしサッカーも好きです、まあ、日本人とあまり変わらないんじゃない日本人 香るのかなまあそれはみんなあのもし違うと思ったらあのコメントに書いてほしいです。まと、あ、いうことでまたメキシコの質問とか私の質問個人的な質問とかなんか何でもの質問あれば是非コメントを書いてください。ありがとうございます。で面白いと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。アディオス